アロハイジェイですハワイでイベントとコーディネートをしております今ハワイは物価がすごく高くなってきておりまして次のハワイは人によってビビるレベルかもって思ってます皆さんハワイをお得に楽しみたいですよねさらにハワイの美味しいものも食べたいですよねハワイにも少し日本からの皆さんが戻ってはきてるんですけどすごく高くなったよねっていう件が多くてまあそれもそうだよなって思ってます はい、高いです円安とインフレの今せっかくハワイに来てホテルの部屋でデリとかお弁当とかでもいいんですけどそれだけだと旅の醍醐味の一つでもある食の楽しみも半減しちゃうと思いますので賢くスマートに混雑もしてなくってさらに帰国後にカードの請求にブルーになったりしないようなポイントポイントで 上手にハワイを楽しんでほしいって思っておりましてそんな楽しみ方ができる今回ワイキキのハッピーアワー御選をご紹介しますたくさんのレストランがハッピーアワーをやっておりますが今回はただ安いだけではなくコスパの高さっていうこととメニューや雰囲気接客とかがちゃんとしているところと何よりハワイの醍醐味を感じられるところをご紹介しますはい、えー、一つ目ですねヘリンボーンワイキキですインターナ ナナショルマーケットプレイスにありまして営業時間は夕方4時から10時土日限定で10時半から2時半のブランチがありますサンディエゴとサンタモニカにもショップがありましてオイスターとかシーフードが有名なショップになりますフードに関しては9割がワイキテンオリジナルとなっておりましてセミオープンのショップでハワイの風を感じられるオイスターアワーって呼ばれるハッピーアワーが 平日限定のの時時から6時の間、楽しめます。南カリフォルニア感っていうか漁港の街のレトロなシーフードレストラン感がある空間でして雰囲気が良くくて落ち着のので、で結構のんびりできます。オーシャントゥーテーブルっていう海からテーブルまでをトータルで考えているコンセプトのお店でしてこのシャビーなアメリカの港町の酒場感のある雰囲気良くないですか ラフ気味の格好でもウェルカムな雰囲気って感じですかねハッピーアワーは平日バーエリアとハイチェアのエリア限定でオイスターがお得に食べれます西海岸の冷たい水で育つオイスターはクリーミーで濃厚でプリッとした身が美味しくって1つサンドルで 僕は何個でも永遠食べれると思ってます皆さんはオイスター好きですかここはワインもフランスやイタリア以外にオレゴンのワインとかも充実してて僕はワインが超好きなんですけどワイン好きの方にもおすすめのセレクションを比較的リーズナブルで 豊富に出しててるっていう感じですかねハウスの白ワインが美味しいのでおすすめです。でこちらインパクトのあるバッファロータコのグリルなんですけど通常は23ドルでハッピーアワー中は13ドルで食べれます。このユニークなカラーのソースはアンチョビのアイオリソースだったかなだと思うんですけど相性がすごくいいなって感じます。タコは本当に柔らかいのとでハワイでそもそもタコは 結構高めの食材なんですけどこの料金で大丈夫って心配になるくらいの値下げ率となっておりますこちらはタコスですね、えー、タコの後でちょっと紛らわしいんですけど白身魚とアボカドサルサでいただけて1つ6ドルって感じですかねでこちらは、えー、プレフステーキですねプレフって ハワイ語でグリルの意味なんですけどハワイのシーソルトとかニンニクをもみ込んでグアバやキアベなどの香りのいい気を使ってスモークさせた一品ですね、えー、香りジューシーさ食べ応えのバランスが美味しいっていうステーキですこれも15ドルだったかなこのクオリティでこのお値段はハッピーアワーならではって感じですかねていうかこの時すごい食べてんな ここはメニューも豊富で家族も多い印象で座席の距離も比較的広めだし夜は暗めでもあるのでデートとかでもいいかなって感じで席同士の距離が広めでハワイあるあるの隣が英語のグループでノリがいい系だったりすると日本語の周波数が低くて音負けしちゃって会話しづらいなみたいなことがないのもポイントかなって思います。 接客も everything good みたいな感じでこまめにテーブルに来てくれるので同じくハワイレストランあるあるのスタッフさんがあんまりオーダー取りに来なかったりほっとかれてどうしようみたいなことがないのでちょっとかしこまった人との食事とかまたデートでもやっぱりいいかなって感じですかね。皆さんはハワイでのご飯の時フード以外でも雰囲気とか景観とかエンタメとか どれくらいこだわりますか僕独身でその辺がすごく気になっておりましてコメントいただけたら嬉しいですはい、えー、2つ目ですハイドアウトは行き来ですザ・レイローっていうクヒオ通りのホテルのロビーのあるフロア2階って言えばいいのかなにありますでここはですね朝食とディナーの2部制になっておりまして朝食は6時から10時 ハッピーアワーは5時から6時で6時以降もそのまま同じ場所で9時半まで DJ やバンドなどのエンタメとディナーを楽しめます勤労は午前0時までやっておりまして9時以降に DJ が皿を回すことが多いっていう印象ですねこちらは具体的にお肉食べたいとかロコモコがいいとか そういうんじゃなくって、開放感があるところでくつろぎたいなとか、ビシッとした背もたれのある椅子じゃなくって、ソファーにもたれかかって緩めに過ごしたいなみたいな時にいいと思います。買い物も一通り進んだ後、フラッと入ってカクテルを楽しんだりするのもいいかなって思います。 注意してもらいたい点として、このオープンエアのエリアは、小雨が降るとき、ちょっと慌てることがあるので、天気予報をチェックしておいたり、えー、雨苦手な方は、まあ、得意な方はいないと思うんですけど、僕にこのような室内エリアもあるので、その辺も考えておいてもいいかなって感じですかね。で、このクヒオ通りは、たくさんのショップがあって、雑踏な感じっていうんですかね。えーでその エリアにあるこちらはインスタ映えみたいなことで紹介するメディアが多い印象なんですけど僕のイメージは全体的にローキーっていうか派手さとか映え感とか可愛さっていうよりチルっぽい雰囲気を打ち出してるかなって思ってますプラントが多めでこのエリア特有のごちゃごちゃ感をうまく中和してるかなって思ってます客客層は本土のお客さんが大半で カジュアルな服装が多いかなって思いつつ週末になるとロコもちょっとおしゃれしてエンタメのあるバー的に使う印象ですねで男性はタンクトップとか短パンとかだと多分夜はちょっと奥かなっていうくらいでそんなに服装は選ばない印象ですね僕はこのお店の一番奥のファイヤーピットが好きでして広めの場所ではあるんですけどなぜかこの角席に、まあ、ハムスターみたく座ってることが多いですねで ページから透明なのでエンタメの音に消されて何言ってるか聞こえないみたいなことがなくてしっとりめに会話ができるのでいいかなと思います。えー、フードに関してはハハパハワイアンとアメリカンキュジーヌっていうコンセプトでして日本人にはほとんどこびてないよっていうね メニューの作り方かなって思いますこの時は別なところに行く前に軽めに行ったんですけどディナーメニューからカウアイシュリンプ的なものをいただきました22ドルで頭が大きめで安定に美味しいカウアイシュリンプは甘めの身がプリプリなのでおすすめですこちらはドリンクがメインでお得になるタイプのハッピーアワーでしてバーテンさんのレベルが高い印象で 6ドルで日替わりのワインやあとはお得なメニューの外だったりはするんですけど受賞カクテルの先ほど映っていたマーブリのラムの媒体はぜひ試してほしいカクテルです日本のウイスキーとかもあってお酒全般のレベルが高いので 年齢も幅広いい感じでで対応できるかなって思いますお料理に関しては結構アメリカン寄りの味付けでこれは世代で好みが分かれるかもって思ってて高齢の方と行く場合はちょっと注意してください塗りのいいイケメンのスタッフさんが多い印象でフットワークよく動き回ってて気さくに会話を楽しめる感じでして英語とか話すの苦手だなっていう方にも優しく対応してくれるのでそこもポイント高いかなって思います 僕のチャンネルはよくちょっと通っぽいねって言われるんですけどずっと見ていくと一つのハワイの旅雑誌が完成するみたいな感じで作っておりましてぶっちゃけ毎回全然違う切り口で特集組んでてこの動画でいいねとかと登録しないと多分次いつ再開できるのかなって作り方になっておりまして気に入っていただけた方ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです3つ目はルースズクリスですここはよくメディアで 取り上げてますねワイキキのステーキを語る上で外せない名店の一つだと思いますしハワイ好きの皆さんの中で一番のステーキはやっぱここでしょうっていう人も多いと思います皆さんはハワイのステーキどこがおすすめですかこちらはワイキキビーチウォークにありましてアクセスもいいと思いますアメリカっぽいでも上質なステーキが有名なお店でファンも多いと思います ここのお肉は全米で流通するステーキのお肉の中でも 3% くらいのサシとか脂身のバランスがすごくいい希少なお肉を使ってて僕は美味しいと思ってます日本人的にも美味しいと思います夕方からの営業のみとなっておりまして月曜から木曜は4時から10時 金曜曜曜と土はは10時時半ままで、日曜は9時にクローズします。ハッピーアワーは4時から長めの7時まで楽しめましてハワイの地ビールやハウスワインがお得に楽しめるって感じになりますビールで5ドル6ドルくらいだったかなでフードに関してはプライムメニューで4時半から6時の間前菜お肉サイドデザートの4つのコースをシェアできる感じでして57ドルくらいからこちら 楽しめます、ね、で曜日によって混雑しやすいので予約した方がいいショップの一つです。ハッピーアーアを楽しみたい場合は入り口で for happy hour happy please って伝えた方がいいいと思いますで注意してもらいたいのが YouTube とかでちょっと間違いやすい情報がありましてちゃんと説明しますとこの時間限定のプライムメニューっていうのとハッピーアワーは時間的にはかぶってるんですけどハッピーアワーは4時から7時で プライブメニューを頼める時間っていうのが4時半から6時の間なのでそこを上手に使い分けてほしいなって感じですかね例えば4時に行けるなら先に一杯やってから4時半からオーダーするとかそんな感じがおすすめですねで今回お友達と行ったのですが選んだのがですね前菜はシーザーサラダメインはペティフェリミニョンで超柔らかくてジューシーなお肉でこれは本当に美味しいもう赤ワインとかガンガンいけちゃいますみたいな もっとがっつりいきたい人は 450g のリブアイとかニューヨークストリップにプラス15ドルで変更可能って感じですねステーキに合わせるサイドはクリームスピナッチがおすすめかなって思ってますがガーリックの香りがいいマッシュポテトあとはライスから選べますでこれはさらに追加でクラブミートとマッシュルームとチーズのグリルだったかなを頼んだんですけどこれもおすすめですねでデザートはさっぱりめで軽めのマンゴーのソルベが好きです かなって思ってます正直ハワイのハッピーアワーって安くなるけど言うてそれ用のメニューってそんなに美味しいわけじゃないんだよなみたいなことがちょくちょくあるんですけど、えー、ここはやはり安定に美味しいと思いますし雰囲気も接客もちゃんとしているのでデートとかちょっといいお肉食べたいなみたいな時の旅の最終日とかにもいいよねって思ってて思ますちなみに服装に関しては短パン。 B さんタンクトップみたいなのはさすがに NG かなって思いますせっかくなのでハワイででもおしししゃれして楽しんでくださいで今回この企画をやろうと思ったきっかけがですねハワイの物価がすごい上がってる中でこれが続くと皆さんのハワイ旅行でお買い物とか食事とかを自重しちゃうことが多かったりメニュー見て萎縮しちゃったりするかもって思っててでこのチャンネルを見てる皆さんにはハワイを 本当上手にねそしてダイナミックに満喫してほしいので全部じゃなくてもいいけど4泊6日なら朝昼晩それぞれ4回ずつチャンスがあるのかまあ4回しかないのかどう考えるかだと思うんですけどその中でちょっといいご飯とかいい接客とかいい雰囲気の中で美味しいものを楽しんでほしいって思っております。 4つ目は t r ファイヤーグリルです、えー、こちらもステーキが人気のショップでややカジュアルめなアメリカンダイニング系のグリルのステーキとかリブがおすすめの店となりますインターナショナルマーケットプレイスの区オ側にありまして営業は投資で朝食が朝6時から食べれるんですよ、えー、ランチはコロナ禍で一旦お休みながら ディナーは月曜から木曜で3時から9時で金曜と土曜は10時までとなりますハッピーアワーは3時から6時となっておりまして2割ちょっと安くなるんですよ詳しくは概要欄見ていただけたらと思ってますステーキを出すお店ってちょっとドレッシーじゃなきゃとか短パン NG みたいなところが多いんですけどそれって事前にホテルで着替えてみたいなのがちょっと面倒だなっていう人もいると思うんですけどここはフラット入っても大丈夫なほどほどのカジュアル感が あっってていいと思ってます余談ですが大型のモールの近くなので買い物の女性待ちの間に男性がカウンターでビール飲んでちょっとつまんでみたいな利用が結構多いようでまあ僕は女性とのショッピングは楽しめるタイプなのですが買い物はちょっと苦手かもっていう男性はここでまったりして過ごすハッピーアワーもあるようですね。で店名にもある TR なんですけど昔トニーローマっていうリブが超有名なレストランがあって。 でコロナ禍で潰れちゃったんですけどそのレストランのメニュースタッフとあと店名を受け継いでおりまして古き良きハワイのレストランへの敬意を感じるかなってところですね。でこの今映ってるリブも受け継ぎつつ ソースとかさらに進化させてそれをハッピーアワーの14ドルでいただけちゃいます是非、えー、試してみてくださいハッピーアワーって言うてもメニューの種類少なめとかハワイは結構多いんですけどここはメニューが充実しててグリルされたアスパラのパルメザンがけがこの時間は8ドルでスモークされたプライムリブのスライダー えー、小さめのハンバーガーも12ドルですねハッピーアワーのワインはなんと6ドルで出しておりましてワインは定期的に変わるんですけどハワイの物価で6ドルで出しちゃって大丈夫って思うレベルでコスパが高いドリンクが多い印象ですねサクッと食べれるタコスとかあとはこのクラブケーキが美味しかったですねこれはカジュンチキンのペンネだったかな、えー、23ドルぐらいで量がすごくいって4人でシェアしてお腹いっぱいになります これはマッシュルームチーズとトリュフのリゾットだったかなてかここでもすごい食べてんな今回はハッピーアワーがテーマでさらにここはメニューも豊富でだいぶここまで食べておりまして思えばこの時は看板メニューのこのお肉までたどり着けませんでした、えー お肉に蓋をしてアアカシアの煙でいぶしてテーブルでその蓋を開けてもわって煙が出るパフォーマンスも楽しめるので是非ビデオとかで撮ってほしいかなって感じですかねアメリカのお肉って日本人的には賛否両論分かりやすいって僕は思ってましてその意味でこのコスパでこのクオリティは日本人的にも納得な人が多いと思います ハッピーアワーってこうやっていろんなものをちょこちょこ食べれる贅いたくもあると思っててでさっきの4回のご飯のくだりじゃないんですけど1食で種類を増やすってプランっていうんですかねそういうのもあれだと思いませんかでこの時は撮影の時に僕のお誕生日を前祝いしていただきましてはい、えー、このように祝っていただいております、えー、独身の僕にはありがたい限りだと思っております ありがとうございます今回はステーキ系が多めかなって思ったんですけどプラスチック系の容器は外してハッピーアワーで。 かつコスパがいいっていう点で食材とかちゃんとしたクオリティでコスパも高くってハワイに来たっていうか海外に来たっていう実感を楽しめる基準となっております、えー、5つ目は入り替えホテルの一番上30階で直通の専用エレベーターで行けるペスカワイキーですこちらはコロナ禍オープンでまだ割と新しいのでまだ行ったことないよっていう人多いと思いますシーフードがメインのショップとなっておりまして 日本にも進出しているウルフギャングステーキさんがプロデュースしている海鮮メインンののレストランとなっておりますこホノルルって実は全米第6位の高層ビルの多さなんですけどとはいえ高いところの展望系レストランって意外と貴重ですしシーフード系は女性にもポイント高いかなって思います。 ハワイのご飯って肉炭水化物がっつりみたいなのが多いよねって感じてる人も結構いると思いますがやっぱり日本人的には美味しいお魚とかも食べたいですよね、えー、需要があるようならシーフード特集とか組んでみたいと思っているのでぜひコメントいただけたら嬉しいです営業時間はこの眺めで朝7時から朝食がいただけることとランチは11時から3時 その直後から6時までがハッピーーアワーって感じですねで。カウンターエリア限定なんですけど眺めがいいことと椅子が座り心地がいいタイプなので長居しても疲れない感じって言えばいいかなでこちらの場所ですと実はそのまま営業終了となる10時半までハッピーアワーを楽しめるんですよ僕はゆっくりワインとか飲みながらずっとディナーとか会話楽しむ派なんですけど皆さんはディナーとかデートとか ゆっくり食べるタイプですか平均って自慢のお魚は空輸された日本のノドグロとかハワイの王族の魚とされてきたモイとかの地元の魚や地中海産とかとにかくいいお魚が自家でいろんなところから集められておりましてお魚をオーダーしてそれをグリルとかオリーブオイルとレモンとかのソテーやあとポアレ。 えー、アクアパッツァだったかな、えー、いろんな食べ方の提案をしてくれるんですよハッピーアワーはブラッタチーズとミニトマトのサラダが13ドル厳選オイスターは3つで14ドルカラマリネフライが12ドルって感じですねドリンクは7ドルでジビールでワインでも1杯10ドルいかないって感じです クオリティと鮮度が高い魚介をコンセプトにしているので魚介主体のハッピーアワーって印象なんですけど雰囲気が良くて早めの時間はさらに静かなのでゆっくり会話できる雰囲気ですねいいお店の雰囲気の接客を維持しつつホノルルの街を見下ろす感じで、まあ、デート向きとかハワイでちょっといいもの食べたいなみたいな時におすすめかなって感じです服装は男性はシューズ長ズボンとか、まあ、襟付きまではいかなくてもいいかもだけど えちょっととビシッとおししゃれしてください、えー、展望がいいのでデートとか新婚さんもいいんじゃないかなって思いますこの日は金曜だったのでヒルトンの花火が上がっておりました、えー、コロナ禍で長く打ち上げ休止してたんですけど最近復活しておりまして花火の高さ的にここが同じような高さってことと、えー、距離が近いので迫力があって綺麗に見えるしご飯も美味しいし で金曜に合わせてここに来るのもいいんじゃないかなと思っておりますヒルトンの花火を見るスポットでお気に入りやおすすめがたくさんあるのですがデート感とこの距離で楽しめるってことで、えー、彼女さんとか奥さんとか多分喜ぶかなと思いますハワイ好きの皆さんでヒルトンの花火が好きな人多いと思いますしこの映像の男性みたいに今日は決めたいなーみたいな時にこのようにね、えー、バシッと決まると思いますてか決まりすぎっしょ って感じでメンズ的にに友達になりたいレベルですねはいこちらはまだそんなに混んでない穴場的な状態である程度は融通が利く場合が多い印象でもし花火も考えつつ ハッピーアワーも利用したい場合は花火側の席を追って取れるか確認した方がスマートだと思いますなお時間は7時45分から8時の間となっております、えー、皆様今回のハッピーアワー特集はいかがでしたか EJ スタイルハワイの EJ は EXITING Journey っていう意味でもありまして皆さんのハワイの旅がもっと EXITING になるようちゃんとした情報もハワイの人の魅力もそして何より 楽しみ方もディープにご紹介しようと思っておりまして是非応援やグッド、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。うでした。マハロです。